ご乗車ありがとうございます。この電車は、各駅停車、柏行きです。次は、ぬつみ、ぬつみです。お客様にお願いいたします。駆け込み乗車は、非常に危険です。スマれラりドアに挟まれたりして、ご こ, こに事故が起きます。駆け込み乗車は、お邪魔ください。Thank you for using the o t a l line. This is the local train now for Kashiwa. The next です